気がついた始まんにいたああおヤホーいやーあのー、今日何の日かわかるかな今日はまあ有名なばのつくねあの日なんだけどちょっとね渡したいものがあっていいかな驚かないでね いやそんな驚かないでよ、あのー、全然ね、味の保証はねちゃんと味見したから、絶対美味しいから、よかったら食べてくださーい。<笑>あありがとうー